久しぶりにあの、みんなデイドリームカフェ<笑>とかさ、この<笑>、プチラウィッツの初めての<笑>オープニングの<笑> MV をね、見てほしくて、なんかこの間、ちーさん、赤崎ちーさんとすごい懐かしい話になって、なんか私のスマホにラブラボの時のみんなのリハ映像が残ってて、なんか、 どっかのスタジオでみんな5人で、なんか、それでは聞いてくださいみたいな。ラブしたいみたいなやつが残ってて、<笑>みんなラブしたいって踊ってるんだけど、その映像を発掘して、いさん見てくださいってなって、現場終わりにそれを見てて、そしたらなんか本当なんか、 祈りって、なんか、すごい、この頃もなんか懐かしいけど、ほんとなんか綺麗になったよね、みたいに言ってくれて、え、ありがとうございます、みたい。で、なんか私、衝撃だったんだけど、あの、デイドリームカフェのご中さんの MV 見てもいいって言われて、え、なんだろうと思って見たら、なんか、プロトタイププロトタイプって私の顔指さしながら、ヒューって。え、それなんか、なんかちょっと、ちょっと違うななんか、ディスが入って、あれ違うって。 ほぼ濃いわ、プロトタイプってずつ言ってて<笑>。そう。懐かしいわ、この祈り。これも好きだわ、って言ってくれて。まあ嬉しかったですけど。人の顔見てね、プロトタイプ、プロトタイプって大きな声で言うから何かなと思いましたけど。愛を感じました。えー、じゃあ次。